はい、どうも、皆さん、こんにちは、アーノチェス。ということで、えー、本日はですね、遊歌券第9話1月30日放送のね、会、えー、の見どころシーンを見ていこうということなんですけども、まあ、ネタバレバリバリ含むんで、まあ、原作勢の方以外は、ま、見ない方がいいかなと思ってます。めちゃくちゃネタバレ含みます。ということでね、えー、早速見どころシーン見ていきましょう。<音声> えー、まずね、見どころ一つ目はですね、こちらのシーンとなっております。えー、牛太郎がね、ひなつるをね、襲うということで、やば。<笑>え、やばくない え、大丈夫なんえひなつるを襲われるんえ、やばっ。いや、ここの辺ちょっと怖いですね。そしてですね、炭治郎がそれを助けるということみたいなんですけども、いやー、楽しみですね。うーん、牛太郎がま、本格的に怒り出してくるのかって感じだと思うんですけども、ひなつるね、大丈夫なんかなちょっとその辺も原作ちょっと忘れてしまったので、えー、楽しみですね。はい。で、まあ二つ目の見どころシーンなんですけども、こちらですね。えー、うずいと炭治郎が牛太郎の首を切りそうになるんだけども、ギリギリのところでね、まあ、防がれてしまいます。 いや、いうことなんですけどもい や, いやいやいや、この感じやばくね。うーん、なんか、すごい、両方から刃が入ってますけど、それを防ぐ牛太郎ということでね。いや、なんか、だいぶ激アツですね。いや、前回といい、今回も、そんなに激アツな戦闘シーンを繰り広げてくれるのか、ということでね。UFO さんのね、過労が心配ですけども<笑>。作画のね、もうちょっと大丈夫なんかって感じなんですけど、アニメーションね、作ってるの、本当に大丈夫なんかって感じなんですけども。いや、多分、この辺とかも戦闘 シーンやばいんじゃないかなと思ってるし展開っていうところも楽しみですよね前後の展開どういう風になってこうなったのかっていうところもちょっと楽しみとなっておりますはいでですね3つ目の見どころシーンなんですけどもこちらですねまノスケがダきの首を切る え, <笑>えしかしギュウタに心臓あたりを鎌で刺されるえ <笑>いや、二つ絵が重なってしまったんですけどえ。えまず、イノスケだけの首切ってたっけいや、めちゃくちゃ忘れてたわ。え、やば。え、マジでイノスケめっちゃ成長したね<笑>。感動しそうなんだけど。いや、それ以前にちょっと待ってくれ。牛太郎に刺されとるやんけ。大丈夫なぁ<笑>。イノスケ大丈夫なもうそっち心配が勝つ。笑いより心配が勝つ。いや、マジかよ。おいおいおいおい。大丈夫なん。牛太郎、いやえ、えしかも毒の釜でしょいや、大丈夫なん。いや、大丈夫じゃないよ<笑>え。えいやイノスケ 伊之助さでもまあ山育ちとはいえさこれちょっと知心臓あたりでしょえ結構致命傷になるんじゃないやばくないえで前後関係は、まあ、どんな感じの戦いがあってまあ伊之助が首を切るに至ったのかっていうところも楽しみだし牛太郎がちょっ バチバチにね上限かましてますねそれもそれでちょっとやばいしねそっちの方行っちゃったん だ, んだって感じですよね牛太郎炭治郎たちと戦ったのにどこ行ったんだって感じでいや何があったんですかねちょっと楽しみですねやばいわでまあ4つ目の見どころシーンかな、えー、4つ目の見どころシーンはですねこちらですねまあ、渦井が左手を失うということでえー、大丈夫なんえちょっと次回やばくねえ何これえ このシーンあったっけいや、まあ、渦井天元さんが引退を決意する要因の一つと、いうことみたいなん、かなだと思うんですけども。いや、左手失うってそうか。渦井左手失ってたか。やばいっすね。えぇえ<笑>もう泣いちゃいそうなんだけど、すでに。いや、柱がやっぱそうやってね、傷つけられるのを見るとちょっと僕は心痛くなりますね。なんか煉獄さんを思い出すというか、え、マジか。俺大好きな渦井天元さんがこうやって傷つけられるのちょっとアニメーションで描かれるの嫌なんだけど。<笑> もう涙出ちゃいそうだしさ。いや、炭治郎の反応とかもちょっと、うん、怖いですね。うん。まあそういうところを見て炭治郎は、だいぶ怒るというか、まあだいぶ悲しむと思うので、そういう反応を見るとね、こっちもちょっとうるっとくるというか、うわーっていう絶望感にね、結構苛まれそうな、まあ、そんなシーンですかね。そしてちょっとうずいさんうずくまって、 てますけども命大丈夫なんかっていうところも心配ですねまあネタバレっていうかまあその先の展開はもちろん知ってはいるんですけどもうずいさんでもねちょっと怖いですわね<笑>一応さ、まあまあまあまあ、まあ、生きるってことは知ってますけどそれでもちょっとうずいさんこういう状態になっちゃってるのは、まあ、まあまあまあまあなんか怖いよねうん展開知ってるとはいえちょっとこの感じ怖いよねうんまあ特にアニメ勢の方とかはすごい驚くんじゃないかなと僕は思ってるしいや僕も原作勢だけどこのシーンはだいぶ 衝撃的なアニメのシーンになるかなと思ってますねはいちょっと楽しみだけど怖いですはいでまあ見どころシーン5つ目なんですけどもこんな感じですねまあ炭治郎が牛太郎の首や刃を振るうということでえー、それもそれでやばいで怒<笑>ってまあ牛太郎に攻撃したのかないやなんかすごいことになってない<笑>いやすごいえすごいじゃんえ炭治郎やるやんえ普通にやるやんいやびっくりなんだけどえー、すごいえー、ちょっと楽しみだわえー、マジでうずいさんやられてちょっと怒って 爆発して、まあ、覚醒するみたいななな感じかいや、そそののの前後どうううういいい流れでなっったかても楽ししみだやすごい牛太郎がね、追い込まれるって、だいぶ炭治郎やってるね。うん、やってるね。さっきまで牛太郎暴れてたのになんかいきなり炭治郎が食い止めてますけど、さすが主人公ということでね、まあ、成長が見られるのかな。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。で、牛太郎もこれ結構、うん、首、刃振るってますけど、これ、多分ここで9話終わると思うんですけど、10話あたりで首切られるの かなはちょっと、あの、その後の展開はね、覚えてはいないんですけど、いや、楽しみですね。うーん。で、いい感じのところで Q は終わるということで、いや<笑>、またまたアニメ勢というか、ま、原作勢もそうだけど、いや、ここで終わるんかーいってなりそうですね。うーん、短えってなりそうですね。いや、戦闘シーンもやばそうだし、そんなね、見どころシーンとなってます。はい。でですね、こっからですね、ちょっとね、技のね、見どころシーンを見ていこうということでね、まず一つ目はね、こちらですね、血鬼術ですね。えぇ、ー、演算旋回飛びち釜、ま。なにこれ<笑> <笑>これアニメ化するのめちゃくちゃ楽しみなんだけど、何これえー、え、これめちゃくちゃ楽しみなんだけど、めちゃくちゃかっこよくないうん。で、これがまあ赤いエフェクトに変わるっていうことなのかなうわー、ちょっと楽しみだわー。本当に、血気術もすごいしね。で、まあ続いてのね、技の見どころなんですけども、こちらね、まあ、音の呼吸、死の方。共産無権かなやばっ。これめちゃくちゃやばそう。ええー。前回のさ、あの、音の呼吸の名言奏奏もさ、めちゃくちゃやばかったけど、今回は割かしビッグな感じで、いや、前回こう素早くね、 ちゃってねもうほんと一瞬だったんですよ、えー、名言曹操は一瞬しかシーンが見れなかったんですけど今回はだいぶ大きく見れそうですね画面の中心でボーンみたいな感じでだいぶ一瞬というよりかはまあ、普通に大きく見れる技なんじゃないかなまあ音の呼吸数少ないんでまぁ、あ、ちょっとその中の見どころとしては結構いいシーンとね、えー、なってますね楽しみですねはいで続いてこれやばいね水の呼吸と日の神神楽の混ざり技ということでえーどうなんのこれアニメでやばいねこれアニメでマジ でどうなんだろうね。いや、多分書くのめちゃくちゃむずいんじゃないかな、アニメーション。いや、混ざり技でしょいや、だいぶ結構凝った演出というか、まあ、クオリティになるというか、エフェクトになるんじゃないかな。いや、これだいぶちょっと楽しみですね。いや、めちゃくちゃ楽しみだわ。いやー、ここちょっと興奮しすぎて発揮しそうですね。<笑>で、続いてこちらですね。まあ、毛玉の呼吸、8の方かなえ、爆裂猛進ということでね。うーん、イノスケの技もね、初技出てきましたね。楽しみですね。<笑>楽しみですね。 はい。で、まぁ、あ、ここちょっとやばいっすね。水の呼吸3の方、流竜舞と、雷の呼吸1の方、霹靂一戦8連がね、まぁ、あ、一緒に放たれるシーンなんですけども、やばえ、こんな合算技というか、いや、二人で同時攻撃なんか初めてじゃないいや、これちょっとアニメで見んのマジでやばいね。しかも霹靂一戦8連。今回初だね。初技ですね。8連やばそう。 <笑> 6連でもめっちゃかっこいいのにさ、8連 ?2 連増えてんのやばいっすね。いや、ここちょっと。 どうなるかね水の呼吸プラス雷の呼吸でしょういやカッコイチちょっとかっこいいアングルじゃないけどそういうアクションシーンになってもおかしくないそんなポテンシャルがもう漫画のシーンからありますからいやちょっとここもアニメ化楽しみですねやばいっすね多分<笑>楽しみだでまあケダの呼吸6の方ラングイガミということでねまぁ、あ、イノスケの技なんですけどこれがねまぁ、あ、ダキを倒す技になるんじゃないかなうんイノスケやっぱ成長してきたねうんだしイノスケの技っていうところめちゃくちゃ楽しみですね まノスケ次回普通に技2個出るんでまあ楽しみではありますねイノスケの活躍っていうところはあんまりねまあこれまで見えてきてはいないのでまあ有格編でねまあその辺がちょっと今回本格的に見れるということなんじゃないでしょうかねうんでそして最後ですね炭治郎の頭突き技ということで<笑> お, いお前鬼に向かってもそれやってるんかいって感じなんですけど。いや、炭治郎、お前また続きしてんのっていうね、もう一つの技になってますよ、ということでね。いや、お前炭治郎、牛太郎かなこれね。牛太郎に向かってこの技繰り広げてんのはちょっといやばいって。もうバカじゃん。もうバカじゃん、炭治郎。何やってんのマジで。 <笑>普通におかしいって、うん、ちょっともうギャグっぽいシーンですけどでもまあ結構緊迫感のある次回となってるんでまあその中の炭治郎の唯一のボケだよということでまあボケではないんですけどねまあ唯一のボケっぽいシーンだよということでまあ 1回だけマイルのなシーンがねあるということでまぁ、あ、ここで笑いましょう<笑>うん、多分他に笑えるシーンはないと思いますねほんとギャグがない回っていうのはマジで結構久しぶりというかまあ、前回もギャグなかったですけどまあだいたいいつもね1回ぐらいはギャグあるんでまあ、鬼滅ギャグない回は結構すごいよねうん、マジで最高の作品かなと僕は思ってますはいということでね第9話こんな感じでちょ やばそうだよねいや見てきたけどもこんな見どころシーン満載というか過去一じゃないかなこんな見どころあるのでも第9話ほんと伝説感になりそうですねはいということで楽しみだよという方ね高評価そしてチャンネル登録コメントなんかもよろしくお願いしますてことで次回の動画でお会いしましょう